私が腹で、カリカリカリっとカリをしようシカとしてん気がつきおったかあー ニュースです。行って嬉しい、遊んで楽しいみんなの昔が原でマンモロンが暴走しています。現在マンモロンはビーダシティに向かっています。皆さんもどうぞお気をつけください。どうしたのかしら？マンモロンは普段はとってもおとなしいビーダロンなのに、ひょっとするとまたそのまたやな。うん、博士。うむ。例によってダークビーダがマンモロンを操っているに違いない。 シロボン、出動だはいヘイ<笑>、タクシーああこんなときにかってタクシー行け変へんのや<笑> つっいね、相変わらずそそっかしい野郎だぜ。 それにしても、マムロンはどこで画鋲なんか踏んだのかしら。そりゃ昔が原でやる。あそこに画鋲が落ちているかしら。落ちてたんやから、しゃあないやろ。なんで私に怒鳴るのよ。何怒ってんねん。彼氏もただのちゃぐ。チーフ、作戦が失敗しちゃったよ。くそー、黒本のやつ。 画鋲に仕込んだ発信機付きマグネット爆弾が白本のホワイトゲールにくっついてグレイボン研究所でドッカーンというはずだったのにでも待てよこれはこれでグフグフフフフフフんだフフフフフフフフフしフフフフフフフよこ の, の子だ男の子なんだから我慢。 ポッポおでこまででま前に骨折りか実はクロボの行方を追っていたんです黒ボンの 黒ボンとは何者なのかちょうどいい機械だとレーダーによる追跡を試みたのじゃが見失っちゃったんだまったく謎っこクロボンボンじゃなぜダークビーダーのことを知っているのかどうしてビーダーアーマーを持っているのかどこで暮らしているのかもわからないし敵じゃないみたいだけど味方ってわけでもないしお前はその集体不明の引き立て役じゃうるさい<笑> じ<ス><ス>ゃあキューロボ本のやつ言いたい放題言いやがってでも黒ロの正体かあヒリュウうわ っ, ううっいいそうだヒリュウを追えば黒ロのアジトが分かるかもしれないぞ<笑> さすがにビータ・キャニオンは広いよしかしこのレーダーがあれば黒ボンのアジトを見つけたも同然だよああ、それにしてもラッキーだったよなぜ黒ロボンのほうが白ボンなんかより何倍も強も グ, グフグフグフ。黒ボンのアジトをダークビータたちに知らせればモミテボンそのほうが黒ボンのアジトを突き止めたとはあ、恐れながらよでかした 帯をぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐグぐぐぐぐぐグぐぐぐぐぐグぐぐぐぐぐグぐぐぐぐぐグぐぐぐぐぐグぐぐグ<笑><笑><笑><笑><笑><るほ> どうして肥料がゲームセンターなんかに黒盆に内緒で遊びに来たのかなあ あ, あれ<笑>いつの間にあんなところに。 うちゅううんだか ほまれたこの 次へと まだ開いいてないよ用<音声>心深くないとこういうところで生きてはいけない。 言葉は部 長, 部長の下は課長持っていきな。 では、まだだよ。おじさん聞きたいことがあるんだ。おじさんじゃない？俺の名はバーボン。だ、バーボン飛竜はここに何しに来たの？知らないね。知らないって今ここに入ってきたじゃないか？なんだよ。なんだって怖くないぞ。なんで飛竜を追ってる。え 黒ボンを…黒ボを探してるんだああ、黒ボンを…黒ボンのことをもっとよく知りたいんだだから、頼むよ、バーボン残念だが力になってやれない。おとなしく帰りな…なんだよ知ってるなら教えてくれたっていいじゃないかバーボンのケチケチバーボンのケチドケチバーボン超ケチバーボンケチ 嬉叩き出されいたいか叩んだよもう頼まないよクロボン自分で探すよなぜそんなにクロボンのことを知りたがるお前、クロボンのなんなんだクロボンは…クロボンは俺のライバルなんだ<笑>お前のライバルクロボンは強いぞお前などせいぜい、引き立て役がいいところじゃないか <ス>わ<ス>これがライバルって言うんだから俺とクロボンはライバルなんだ絶対そうなんだそう決めたんだクロボンの居場所など俺は知らんだが飛竜の居場所なら知らないでもないビーダーキャニオン今頃はモニュメントバレーに向かっとるだろうあとは自分で探しな。 待ちなにモニュメントバレーはビーダキャニオンの中でも一等地形が入り組んだところだ生きて帰れる保証はないぞ大丈夫俺には便利なものがあるんださよならお<笑>若いってなはいいね<笑>俺にはこのホワイトゲールがあるんだどんなとこだってへっちゃらさああれは ああ、ああ、ビーダーキャニオンって広いよ。イエーイホワイトゲイ厄介なところであってしまったよ。ここはうまく切り抜けないと。もう見てこうああ、これはこれは色白の白本さん。こんなところで何してるんだえそ、それは、散歩趣味の散歩ですよ。散歩 いや、気持 ち, 気持ち、痛いと返してくださいよ。レーダーみたいだけど。え、そうですかまた悪さを企んでるんじゃないだろうな。え、ああ、それともワンコそば。え、どこどこワンコそば。ソバーああ、こら、もう見てもうあいつ、絶対何か企んでるな。Here, レーナーやつを。あちょっ これでこのポンコツももうしばらくは持つだろう、うん、あいつはヒリューあれほど言ったのにつけられたなクロ黒ンやっと見つけたぞ止まれどうしてここがわかったヒリューの後をつけたのかうううん、う 違うよ帰れここはお前なんかの来るところじゃない行くぞヒル。ちょっちょっと待ってよクロボン俺はただ君と話だあれクロボン手のところにこれは発信機発信機分かったぞそれでも見てぼがこの辺をうろうろしてたんだねえクロボンクロボンってばどけ おい黒ボンモビテボンが君を狙ってるんだぞ。まったく鬱陶しい野郎だぜ。<笑>ふん。ギググググ近いぞ近いぞ黒ボン目見てろよお前の味とはこのモビテボン様が突き止めてやるからな。まあ失礼。 あ、これはリリシー・ヒリュウの旦那。き、今日はまた。ふふ、どちらにお出かけで。ビャギ ャ, ギャ。あ、色男の黒ボンさん。俺を探してたんじゃないのか。相手になってやるぜ。あ、あ、あ、あ、あ、あ、ヒリュウ、おい。ちょ、何を。あっ。 っ い, い, かフフいやはんらっしゃいーよ。 これでもよでーでーっ、うん、あったーああいややっちゃったやっちゃったよん。 いやこ、これは色男の足長黒本の旦那お、おお怪我はございませんかよああ、なにせこのあたりは自然の落石が非常に多いところでして皆さんにはぜひ注意していただかなければととうとうとうヒアリこれにて一軒落石チお調子者が…あちゅあちゅあちゅ あち飛気がついたか黒盆じ飲め楽になるぞ黒盆が今まで俺をどうして勘違いするな別にお前に気を許したわけじゃないなぜわかった俺がムニュメントバレーにいたことだバーボンが おしゃべりなやつねねえクロボンクロボンはどうしてダークビーダと戦ってるのお前はどうなんだなぜ戦っている そ, そりゃダークビーダは悪いやつだからそれだけかいや俺はやつらが憎いやつらさえいなければ俺は一人ぼっちにならずに済んだのだ 俺はヤツらと戦うためにここにいる。ヤツらが一人残らず闇の彼方に消えるまで、俺は戦い続ける。それが俺の宿命なのさ。宿命って君とダークビーダの間に何があったの話は終わりだ。待ってよ、クロボそれなら俺たちと一緒に戦おうよ一人で戦うよりみんなで力を合わせた方がいいに決まってる力を合わせるそんなもの。俺は信じちゃいない。 俺が信じているのは俺自身の力だけだ。白帆。さすがだよ。白帆。白帆。白帆。よかった、無事だったんですね。心配して探しに来たのよ。まったく、<笑>こんなとこで野宿とは衰弱のやっちゃん。 みんな、く、黒本、黒本は黒本黒本なんてどこにもいないです。こいつまだ夢見とるぜ。違う、違うんだ。俺、昨日の夜、ここで黒本と。黒本がお前と一緒にいた言うんかまったく、そんなことあるわけないじゃないか。でも。これ、これ、これ、黒本のだよ。昨日、俺に。 わかったかった。ごとの続きは帰ってから聞いてるさかい<笑>うんちゃん今行くとにかく帰りましょうタクシー待たせとったのもバカにならんのやでグランパも心配してたですグランパ言ってましたよ単独行動はいけないみんなで力を合わせないとダークビーダーには勝てないって力を合わせないとダークビーダーには勝てないおいはよせいおいてくい ごめんごめん今行くですホワイトゲイルは回収できたのかしら博士とルイルイがやっとるやろお待たせですクロボンいつかきっと君とも力を合わせてダークビーだと戦える日が来るよね力を合わせて戦える日が俺は一人で戦い続けるそれが俺の宿命なのさ 「おでかいからそっとはいたため息」